行いますそれではジュニアファイナルに進出した3チームを先ほど決定した演舞順にご紹介いたします劇団フルーツバスケットジュニアエニワベニガロスジュニアエジェックキッズ以上3チームの皆さんですステージで繰り広げられる真剣勝負 一人一人の輝きにご注目ください早速審査演舞に参りましょう最初に踊っていただくのは劇団フルーツバスケットジュニアの皆さんです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 劇団フルーツバスケットジュニアの皆さんですどう ぞ, どうぞ皆さんこんにちはこんにちは私たちは劇団フルーツバスケットジュニアですジュニアはみんなで一生懸命踊るので応援よろしくお願いします Kiki Dad!